生活保護は日本国民であればどんな人でも受けることができます働ける人も健康な人も若い人も住所がない人も親がいる方も生活保護を受けることができます憲法を守らなければいけないのは我々国民ではなく国家です日本国憲法第99条をご覧ください憲法とは国家が守らないといけない。 国民との約束です生活保護は日本国憲法第25条生存権に基づいた制度ですここに記載されている通り国家は私たちを健康で文化的な最低限の生活を保障しなければいけないのです私たちは日本に生まれた時から税金を払っています買い物をした時には消費税 車を運転すればガソリン税働いた時には所得税タバコを買えばタバコ税お酒を買った時には酒税税金は強制的に納税しますが生活保護は申請しなければ受け取ることができません生活保護を受けることは決して悪いことではありません甘えでも何でもありません道路や橋図書館や学校 年金にもたくさんの税金が使われていますこれらと同じように生活保護を受け取ることは恥ずかしいことではありませんメディアやマスコミが発表するネガティブなイメージに騙されないでください私は行政書士の小川祐希です市役所で21年ケースワーカーを11年していました現在は生活保護の正しい 知識を伝えるために YouTube で活動しています。僕はワトです。過去に4年間生活保護を受給していました。ホームレスになりネットカフェや公園で生活をしていました。現在はネットでの活動で生計を立てています。家賃が払えていますか仕事はありますかカードローンの返済に困っていませんか一人で悩んでいませんか生活保護でお困りの方はこの動画の コメント欄にぜひご相談ください僕と小川さんで生活保護の詳しい説明を動画にしていますチャンネル登録をしていただけると新しい動画をすぐに受け取ることができます1人で悩まずにコメント欄でご相談ください生活に困っている方は生活保護を活用しましょう